町から参りましたファニーです本日は肌の元気祭り開催にあたって関係者の皆様本当にありがとうございましたこの素晴らしい会場で踊らせていただけることそして本当に久しぶりのお祭りなので私たちも嬉しく思っております今日一日楽しく元気に舞い踊りたいと思いますよろしくお願いいたします